今回は下腹が気になる人にとっておきなフロックメドレーを紹介していきますなかなか下腹がへこみにくいお腹が気になる腹筋してもなかなかお腹が変わってこないそういった方におすすめな内容になってます今回の動画を最後まで見ることでなかなかへこまないお腹が確実にへこんでくる3種目のメドレーを紹介していきますフロックメドレー動画を見ながら一緒に頑張っていきましょう はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね、下腹が気になる人におすすめな3種目のメドレー、各5回一緒にやっていってもらえたらと思います。お腹をへこませるポイントとしては、姿勢とお腹をへこませる力。この2つがポイントになります。これを今回改善することができる3種目のエクササイズなんですけども、ポイントとしては、 前もものストレッチ。もも裏のエクササイズ。お腹全体を効かす腹筋メニュー。この3つになります。これを今回ね、全部まとめて一緒にやっちゃいましょう。まとめてやることによってより効果が出やすいです。下腹を早くへこませたい。そういった方におすすめな順番になっています。1個ずつ紹介していきますので、見ながら真似してやっていっていきましょう。 それでは紹介します以前両足で体を倒してかかとをタッチするっていうキャメルのポーズを紹介しましたこれで手がかかとに届かないって方も多かったですなので今回は片足ずつやっていきますランジの体勢をとって後ろの足の前ものだけ伸ばしていきますこれで体を倒して手でかかとを 右、左、右、左っていう風に体を振りながら前ももをストレッチしていきますこれを左右5回ずつ一緒にやっていきましょうこれでまず前もものストレッチがしっかりできますスマホは下に置いてやっていきましょうできるだけ体を倒してお腹が出ないようにお腹をへこませてから体を振ってください 膝が痛い方はタオルか何か敷いてくださいそれではいきます321 g o 12345反対いきます321 g o 12 345OK、OK、これでももがしっかりストレッチできました前ももが硬い人は骨盤が前ももに引っ張られて前傾してしまってお腹が出たね姿勢になってしまいますなのでしっかり前ももを伸ばすことによって骨盤が立ちやすくなる次に裏ももを鍛えます裏ももを鍛えると 前ももが引っ張られて骨盤が前になってしまうっていうことを逆に防ぐことができます裏ももをしっかり収縮させていきますうつ伏せで寝ますスマホは顔の前に置いときますこのまま寝た状態で足を閉じてももの裏を上に持ち上げる感じで足を上げますこれで膝を 開く、閉じる、開く、閉じるっていう感じでお尻ともも裏を使っていきますこれを5回です準備はよろしいでしょうかそれではいきます3、2、1、ゴーできるだけ高く12スマホを見ながら34 オッケー今ので前もものストレッチ裏もものトレーニングをすることでだいぶね今お腹がへっこんでいると思います骨盤がだいぶね起き上がってお尻が締まってもも裏に力が入って前ももが伸びてっていう感じになっていると思います最後フラップ腹筋です最後はカエル足にまずします足の裏を合わせます 足を少し持ち上げますそうすると足を閉じた時よりも腰の隙間がなくなると思います足をしっかり開くと腰がしっかり床につきますもし足の位置によっては腰が浮く場合足を少し手前に持ってくると腰がつきやすいです足を少し遠くにすると腰が浮くんですけど負荷は上がりますこれで状態を起こして 手で膝を押さえて、お尻を締めながら、膝を手で押さえながら閉じます。そうすることでお腹にしっかりね、力が入ります。これをしっかり息を吐きながら5回です。一往復ゆっくりで一呼吸。1回やってみます。 1といった感じです大体いい5秒間ぐらい息入ってくださいスマホは横に置いて声だけ聞いてください5回やっていきます321412しっかりお腹押さえて3どんどん音が弾き込ませて しっかり吐いて手でしっかり押さえて OK お疲れ様でした今の3種目1セットをですね3セットやってみてください今の1セットじゃ物足りないよって方は実は今から2セット目やるんです頑張りましょう3 1 1 2 1 o 1 2三。 5反対いきますす前もししかり伸ばしてオーケーうつ伏せです足を閉じてもも裏持ち上げていきましょう。 321GO OK プロッ腹筋いきます体を起こして手で押さえて Three, two, o n e go. 一、二、3・四、五、オセット目頑張りましょう疲れた方は休んでくださいいける方は行きましょう三、二、1・5・1・一、二。 オッケーうつ伏せですいきますスリーツーワンゴ o 12345オ、okay. ッケー ラストラストは手で押さえずに万歳です足だけ動かしますいきます 321412345OK、OK、お疲れ様でした1セットでやめた方も 3セット頑張り切ったた方もお疲れ様でしたよく頑張っていただきましたこの3つセットでやることでとてもお腹周りを鍛えることに効果的になります無駄に前ももに力が入らないちゃんと裏ももに力が入るお尻を使っているのでお尻が締めやすくなった状態で3回目の腹筋に移っていくこのパターンがですねフロッグメドレーのおすすめのパターンです やはりいきなり腹筋やってしまったら前もも硬い人は前ももに力が入るお尻締める意識がない人はお尻が締まらないからお腹に力が入りにくいっていう風になりますから前ももを伸ばす裏ももとお尻を鍛える次に腹筋を行うっていう順番がねとてもね効果的ですこのフロッグメドレー動画を見ながら何度もやってくださいコメント欄で皆さん頑張った結果変化 つらかった楽だった何でもコメントをしあいこしてください私がコメント返さなくてもですねもうコメントしてもらっているお客様同士視聴者様同士でね全然盛り上げてもらって結構ですアドバイスしあいこしても OK ですコメントを自由に使ってください今回は下腹に効果的なフロックメドレーでした頑張った方勉強になった方はよかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします各種 SNS を行ってます説明欄にリンク貼ってます リンクのフォローそして動画のシェアもよろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございましたお疲れでした、うん